全国1億2億二千万人の五十方でお悩みの皆様こんにちはマサタマチャンネルへようこそ実は先日アップした動画こちらの、えー「背面レス化計画」えー「ランクル80背面レス化計画」のエンディングでちょっとお話しさせていただいたんですがある事件が勃発しちゃったんですよ実は五十方になってしまいました いやあもう肩が上がらないんですわいつ頃からですかねスコップホルダーいやジェリカンホルダーをこうやって組み立ててるぐらいの時期からですかねなんかこの辺が痛かったんですよずっとなんでかなーなんてずっと思ってたんですよね結構仕事でも重たいものを持ったりもするので、まあ、しばらくすれば治るだろうと思ってたんですが 日に日に痛みが増してきちゃいましてこの間病院行ったんです五十肩でした<笑>しばらく作業系の動画は無理です結構こうやってグラインダーかけたりとかあとペーパーかけしたりとか結構シコシコシコシコ手を動かすんですよね、まあ スプレーでこうやって塗装したりもそうなんですけどまあ、こっち私もともと左利きで、まあ、まあ利き手も左手なんですが字を書いたたりりご飯食べすするのは右手なんですまあ、その関係で途中で直さされた関係でちょっと箸もうまく持てなかったりもするんですが結構普通の方よりもまあ肩つこのこっちの方じゃないですよ普通の人よりもあのー。 引き手以外の手まあ普通の方は右手で右引きですよね一般の方はまあ一般の普通の方まあ普通か普通じゃないかって左引きは普通じゃないって言 う, うつもりはないんですが右引きの方よりも右引きの方よりもこの利き手じゃない方の手を使う頻度が高いと思います、まあ、ご飯を食べたり 字を書いたりする以外にも結構上手に使えるんですねなので結構酷使してしまったのかなと思ってますまあ全く全く動かないわけじゃないです痛いんですけどまあ上がることも上がるんですがかなり痛みを伴う感じですねまあ 10% から 15% ぐらいの人がなるらしいですあと女性の方が多いっていうふうに ネットなんかでも書いてありましたねまあなんで私がと思うんですが私全然あの頭がこうやって薄くなったりとかあとあのちょっと太ってきてお腹が出ちゃったりなんていうのは全然気にしませんだってしょうがないですもんもう年取ってくればただ痛みが伴う、まあ、作業とかこの普段の生活に支障が出るっていうのは嫌ですね 特にね、私、YouTube 楽しみなんです、実は。唯一の、まあ、唯一じゃないんですけど、楽しみ、この動画を作成して投稿するの楽しみなんで、それにちょっと制限がかかっちゃうっていうのは悔しいですね。まあ、これからもやりますよ、いろいろ、作業系。まあ、ハードなことはできないんですけど、DIY 的なものはやっていきたいと思います。ただ これ早めですが終わった後、この自転車とか、あとポッケ、バイクとかもやりたかったんですが、それはちょっと厳しいですね。塗装とかやっぱりこの磨き系が入るんで、あとグラインダー系とかも入っちゃうんで、ちょっとまあ楽しみにしていただかしていただいてた方、申し訳ございません。本当ごめんなさい。結構言いますよね。時間が経てば治るって。ままああそれが、まあ 何週間かかるのか何ヶ月かかるのか何年かかるのかっていうのは分からないんですが時間が経てば治るっていうことなのでそんなにまあまあ悲観はしてないんですけどはあ年<笑>取るといろんなことが起きますよねもうまあこれからの人生悔いなく生きていきたいと思いますご視聴ありがとうございました <笑>マジでいてんですけど<笑>あの、まあ、ご視聴ありがとうございましたって言ってから、まあ、こんなこと言うのもなんなんですけど、やっぱね、仕事に差し支えるのはいかがなものかと、まあ、休みの時はなるべく休んで、まあ、仕事はきちんとやっていかなきゃいけませんからね、生きていくためには。ただね、もう、ああ、もう<笑>、じゃあね、バイバーイ。